私は正義の人雫星のゴー連発制圧覚悟してキル！追跡はっよく皆さん。受けなさい輝け謝らないからさあ来い連発制圧遅いまばゆく終わりだはっ先攻はっここまで 特訓の成果よ。輝け、受けなさいヒル。はもう一発、受けなさい。はあ。覚悟しなさい、道を照らせ。謝らないから特訓の成果よ。さあ、もっと、超えなさい。はもう一発、はあ。 まばゆく終終わり終わりりだだはは覚悟しなさいい執行聞て光もう一発。は 覚悟しなさ い, い悪を殲滅する連発裁け先行突 っ, っ斬撃倒敵よく見なさい行けなさい謝らないか先行連発先行終わりだ先行押さえもっと 切る追跡もう一発覚悟しなさい道を照らせそこタン回避さ来いああ<笑>輝けあ決着覚悟してそこタン切る投擲もう一発あまばゆく終わりだ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 そこだ、はい、審判まばゆく決まりだもっと投てきもう一発行くよ道を照らせさあ先攻をと、はい、らえたそこ審判 追跡もう一発受けなさいさゴンス。 行くわ輝け覚悟しなさい天罰遅いここまではっはっいはっはっはっはっはっはっなさい受けなさいはっはっはっ撃 もう一発受けなさいさあ来いっ、えー、っもっと覚悟して斬撃追跡もう一発受けなさいそこまださま恐る 終わりだここまで謝らないか特訓の成功さあ輝くを受けなさいキル追跡もう一発さき先行もっと受けなさい正義は勝つ